半熟にするとだた い, いねこうやって水飴みたいにジャムみたいになってくるよ、ね、ほら鮮やかな、ね、色になっていきたでしょこれどうも普通のおっさんですはいということでですね今回は普通のおっさんが作るですね普通のおっさんも一つぐらい相当いいもの持ってるもんなんですよはい家で作るよりは今日はですねキョムリタンケチャップだけで味付けするナポリタン風のリンゴ飯ですねでこれをやっていきたいと思います リュジのバズレシピ材料、えー、いきますこのママのパスタのねえっ、ー、と 1.6 ミリぐらいがいいと思いますあの も, もっと不足せんはいいんだけど 1.6 ミリぐらいがいいと思います卵1個具は卵だけです卵なくてもいいんですけどあったほうがいいと思いますかごめんのケチャップねはい味付けこれだけあとは油だけですねはい以上です じゃあねもうあのー、なんか他のユーチューバーさんだとねここら辺でなんか酒飲み酒を飲む茶番とかあるんですけどもはいどうぞで<笑>ああもうエビスからな っ, ちったいああいうの全然いらないんで普通に作っていきたいと思います目玉焼き作るんですね目玉焼きあの綺麗な目玉焼き作るんですこれまあ油が小さじ2杯ぐらい 火かけます普段使いにすごく腹が減ったらねいつでもできるんですよ卵とパスタだったらみんな家にあるでしょ卵フライパン温たまったら卵ねここで綺麗に仕上げるためにあのこうねまとめていくんですよそんでまとめていくと綺麗なあの丸い卵になります目玉焼きになりますのでちっちゃめのフライパンで寄せながら作った方がいい 半熟にするといい僕本業はね料理研究家やってるんですけど家で料理研究してる時は大体こんな感じです大体他の YouTuber さんもあの、画面映ってない時はこんな感じだと思いますできたじゃないですか僕は半熟がいいんでこれい で, でこれあの、一回バットに寄せますもうパスタ茹でちゃいますお塩ね大体、えー、塩分濃度 1% ぐらいなんでえっ、ー、とこれねあの 味見をするんですよ、うん、じゃあ沸騰させて、えー、と塩入れてえっ、ー、と, と軽いスープぐらいの塩分濃度にします沸かしてこ、えー、う入れていきますで小さい鍋使う時はこうやってグーって押していくと ぐーっとすすじゃないですかそうするとパッと離した時に全部入るんでじゃあこの状態で、えー、っとこれも中火ぐらいでポコポコポコポコならしてえー、っと茹でていきますその間に、えー、ソースを作っていきますはいでえー、っと目玉焼いた後のフライパンですねこれまた登場しました油が大さじ1杯、まあ、これオリーブオイルとかあのもっと濃厚なのバターとか入れてもいいんですけどもカゴメのケチャップなんだけどこれ大さじ3杯入れてい これ炒めますケチャップっていうのはね、あのー、すごく酸味が強いんですけどトマトにすげえいっぱい入ってるんでうまみがせすごい強いんですよなんでこれをこのままジュクジュクジュクジュク炒めていくと最高のナポリタンのそうですよねだから普通のナポリタンもこの作れたり方ってすると美味しいか他の入れたいんであればキノコだとかあのピーマンだとかいろんなもの入れてくださいあのベーコンとかも魚肉ソーセージとかもでも美味しいし こうやって熱していくとあのトマトケチャップの酸味だけ飛んでいくのですごくまろやかなケチャップソースになるそうするとケチャップがねどんどんどんどんこうやって固まってくるペッタンペッタンしていくまで加熱しますどんどんどんどんねペッタンペッタンしていくこれ非常に重要だいたいねこうやって水飴みたいにジャムみたいになってくるねじゃあこれぐらいペタッとしたらソースは OK なんでもう火止めちゃってください はい、あとはパスタ茹で上がるまで待ちます1分、うんうん、早めにやりましたこっからちょっと絡めていくんで俺の場合こうやってもうねザル使うのも面倒なんでこのまま入れちゃいますでちょっと混ぜるこうやって入れると適度にねつくんだよね水分でねでちょっとね火入れる残りリんって焼くんですよね 汁少しそうするとこのペッタペタなケチャップに水分がちょっと戻って絡まりやすいほら鮮やかな色になってきたでしょこれで全体にこうやって鮮やかな色がついたら盛ります華やかな料理研究家みたいな人がやるパスタもいいと思いますけどシェフがやるとかねこうやってくたびれたおっさんが作るパスタも結構おつなもんですよ料理は身近なもんですからね エ プ, ラエプロンなんかみんなしないでしょこうやって普段通りの格好で作るんですよ粉チーズも冷蔵庫入ってるでしょ、まあ、なければねあの マ, ヨ マ, マヨとかでもいいんですけど、ね、でさっき作っておいたえっと目玉焼きこれおっさんの作る福なしのナポレタンキョムリタン おさんの昼ごは、ねうんめえ普通の人が食べ<笑>いいづらいなと思って。<笑> いただきますうん、おいしいケチャップとサラダ油だけこ<笑>れでこんなにうまくなるんですねナポリタンってね本当は具がいらないんだよね具なしでこんだけうまくなるおいしい卵とチーズ入れてるからうま、ん、み、うん、も加わってるんだけど、うん、めちゃくちゃうまいでしょ結構簡単だしなんか具入れたかったら適当に炒めて入れればいいからなるほど、うん、この原型さ分かってれば、うんうん、パスタソースとかさレトルトとかであるじゃんいらないっすテンションだけどねこれちょっと食べさせたかった、ね<笑> 俺も大抵濃いちっちゃいけど余計ちっちゃいです普段こんなんじゃん俺 い, <笑>、まあ、いやおいしかったで す, ですおごちそうさまでし2本目から飲むから、うん、はいじゃあ今日はね、まあ、普通に感じ悪いおっさんの昼飯紹介したんですけどもこんだけ簡単ですけどおっさんのこだわりが詰まったレシピなんで、まあ、華やかな料理もいいんですけどねこういう料理 も, もいいと思いますよなんで YouTube ってそんな感じでいいんだっけそんな感じだよね こんな感じで。だからユーチューバーってね、あのインパクトを残らないといけないんで。あ, のあれなんですよね。キャラ設定しないといけないんすよはい、じゃあ、これね。おっさんおすすめの戦い方、あっ。ぐしゃぐしゃにやる。でだだ。ちょっと俺のこがきちゃう。うん。たっちゃん。本当にじゃな ハハハハ。<笑><っ>